アイドルニッポンをご覧の皆様こんにちは伊藤エマです私は今 DVD の撮影で宮古島に来ていますすごく楽しいですはい、たくさん撮影をさせていただいたんですけど特におすすめなものは黒の衣装を着たプールですもうとにかくなんだろうな撮影っていう感じではなくてデート感 デートをも楽しんでいるっていう感じでとてもわちゃわちゃさせていただいたのでぜひ楽しみにしていてください全部おすすめですよ全部おすすめですとってもおすすめの内容となっておりますのでぜひ見ていただけたら嬉しいです以上糸山でした撮影中一番楽しかったことは有形のビーチで撮った撮影です。あの 海に入ったのが今年初めてだったのでもうとにかくもう気持ちが上がって上がってしょうがなかったです。で有形のビーチはちょっと落ち着いた雰囲気で撮る感じだったのでまあこう落ち着いた雰囲気で撮って撮影終了ってなった瞬間にもうひたすら海の中でバシャーって入って髪バシャーって洗ってっていうのがすごくもう全部が全部楽しかったです撮影中一番大変だったことはお酒を 我慢することでした<笑>はいあの私飲んだらすぐ顔が赤くなっちゃうので撮影中もあのなんだっけクリアフリーああ違うえー、あアルコールゼロのものをいただいて飲んでいたんですけど実は、うん、本当はアルコールが入ったビールを飲みたかったですちょっとグーってなりながら撮影頑張りました 夏の宮古島の印象はとにかく海が綺麗でした全部が全部こう綺麗で青い海がもう水平線でバーって景色が見える宮古島だったのとってもすごく幸せな気分でしたあとは料理が全部美味しかったです口癖や日常生活の癖は年上の人例えば今日とかスタッフさん カメラマンさんとかたくさんいるんですけど、たまにネジ外れてため口で喋っちゃうことがあります。本当にあの自分の中では意識してるんですけど、気づいたらため口になっちゃってちょっとあすみませんみたいになっちゃう時がよくあります。<笑>得意な歌は中島美嘉さんの雪の花です。カラオケで点数だったら九十八点は絶対出せます。 一番見ていていい面白いスポーツはサッカーです私ちっちゃい時からサッカーをやっていたのもあってやっぱりプレーするのも見るのも大好きなんですけど特に男子サッカーに関しては皆さんこうなんですかねこう頑張って頑張って走ってまあ頑張ってるの女子もそうなんですけど男子に関しても体力が特にあるじゃないですかだから最後の最後までこう頑張ってる姿を見てるとやっぱり応援したくなるし。 技とかがすごくかっこいいのでそれを見てるのが楽しいです釣りの頻度はうん休みが多い月だったら週一で通うんですけど最近は一ヶ月一回ペースを守っていっています楽しいです釣り<笑>今までで一番大物を釣ったのは 1センチ以上のブリ釣りましたもうその時はこう1人で釣ってたんですけどもう自分が海に引き込まれちゃいそうだったのであの漁師さんとかに手伝ってもらってもうみんなでバッて引き上げてこんな大きいブリを釣りました今後挑戦してみたいお仕事はバラエティでで自分の限界に挑戦してみたいです<笑>まだ自分の限界を知れてないのでどこまで。 できるのか試してみたいです<笑>今回の撮影は私のやりたいことがたくさん詰まっている撮影だったのでぜひ皆さんにも味わっていただきたいです絶対見てくださいねじゃあ